始まりましたダンサーと<笑><笑>ありがとうございますいい<笑>本日のゲストしょうこさんですよろしくお願いします<笑>、はい、しょうこさんとはですね ママダンスサークルとかディズニーのオーディションママダンサーで出たよって言ってあさこさんっていう方にねゲストで6月ぐらいから出てもらったんですけどその時にね、うん、一緒にそういうディズニーのオーディションだったりプロモーションビデオ作ったりっていう時に一緒に踊ったママダンサーの方でございます楽 し,、ね、<笑>楽しかったです ね, 楽しかったですね そうでも久しぶりになっちゃって今子供がねお互いだからいるダンサーっていうことなんですけど、まあ、私が小学校2年生の男の子と3歳の女の子がいるんですけど、うん、今お子さんが3人いるんですよ、ねそうまあ3人ね<笑>増えたねかっ<笑>からびっくりしたあの時は3人のママにじかって思ってなかった<笑> 1, 人かう1人目の、ねね、ちっちゃい時に出会ってるので、うん ちょっと年齢をじゃあ教えてもらっていいですか？一番目が三年生の女の子、はい、えっと真ん中がえっと年中三、五歳の坊主の男の子、<笑><笑>で三番目がえっと二歳三ヶ月の女の子。いや すごくない、はい、3いおってしかもハウスサークルもやってるということ で, です、はいえー、っと始めたのは2016年の6月で2人目の男の子を産んだ産後2か月の時に立ち上げてその時生徒はまあ長女のお友達たち年少さんのお友達たちその時は5人スタートで、えー、っと今2021年。 今の段階で生徒が<笑>気づいたなってい<笑><笑>えそれをクラス自体はまあ運営されてるというかオーナーさんみたいな感じになるのリーダーみたいなのかなそうですねええー、<笑><笑>大っきくしたいとかは思わなかったんだけどあー、まあ、サークルだから他の習い事よりは通いやすい値段で。 うん、なんか習い事っていうよりはサークルとしてやってるからまずやってみたいなーみたいな軽い気持ちの子がこうやりやすいように始めやすいようなサークルを目指していたからあとまあ娘息子のお友達そのお友達のお友達みたいな。 結うちわで結構広がってくれてうあそっかそっかそうですよねそうそうすだから私もその男作3人目を妊娠された時にあ代行という形でねそのレッスンに行かせてもらったんですよ、うん、そのありがま、まあ、発表会みたいな形でね<笑>なんかお祭りみたいなのにも<笑>作品を出させてもらって そ, その時にここにねレッスンを実際ここで教えてるんですよね<笑><笑> 筑間や筑間と私も子連れで来ていいよ、うん、って言われたんですよその時私2人目ちゃんが生まれてて0歳だったんですよ2人目がえどうやってレッスンするのかなって思ってたんですよ<笑>私基本結構子供を預けてレッスンすることが多かった<笑>我ので当時えどうやってやるのかなと思ったら、うんうん、生徒ちゃんのママたちがうちのその0歳のうちの子をちょっとベビーカー乗せてお散歩してきてもいいみたいな。<笑>うん 言っててくれて、うん、だから泣き出しちゃったりとかしたらレッスン中ね廊下とかあとはちょっと一周したりおそうそう 散, <笑>散歩でくれて私も、ね、みんなでそうねそうそうそう妊婦さんだったからねでもそれでも来てもらったりとかお手伝いしてもらってレッスンができたっていう形だったんですけど。うんうん あ、そういう感じでやってるんだと思って、うん、<笑>なんかやっぱダンスでお仕事するって子供を預けなきゃいけないイメージがやっぱあったので、うんうんうん、なんかそうやってこう内う々ちうちのんな、ね、やっぱりママだからこそ声かけあって助け合って、うん、あ私がじゃあ見とくよっていうふうにしてやってるんだなっていうのはね、うん、あこんなやり方があるんだってちょっとびっくりしたという か, かあったかいよねそう で, す、ねそう で, すね、でも確かになんか私もその産後だけど。 ぜひもう私は初めて会った時もすごい覚えてるんだけどなんかすごいパワフルで私ダンス大好きでっていう熱がすごい私はすごい覚えててすごいもうダンサーとしても好きだし人としてもすごい大好きだったからなんかあのせっかく私が妊婦で動けない間に結構そのうちのサークルは人柄っていうか自己肯定感を高めるとか。 人として成長してほしいサークルでもあって私の中でだからもうサンちゃん的にって思って<笑>やっ<た><笑>そう で, もでもお子さんいるからもう見るから<笑> てきてくれない？<笑>お願いしますと思って。もう あ, ありがたかったですけど。自信したらオッケーしてくれて本 当, 本, 当、ね、本当に。本当かわいい本当に踊ってる子た<笑>、ね、ちもかわいい。ちびたちが小学生になっちゃったからねあの子たそうだよな。教えてくれてた。小学生じゃなかったよな。二<笑>年中華年長さん乗ってね今もう二年生。 あれは、まあうん、まあよかったらねダンスの振り付けたのは私のインスタグラムとかさかのぼってもらったら見れるので、うん、よかったらキッズちゃうとか見てください、うん、成長してるよねてるめっちゃ成長してる う, うちのね私もこちらもねダンスサークルのインスタグラム見て大きなってる大きなってるかわいい<笑> 親戚のおばちゃんみたいな。本当ありがたい。ニヤニヤしてみてます。可愛 い, いなと思って。いいね、子供を通してみんなでこうね成長見れる環境って人生の中で数年じゃないですねゼロからね振り返ったらり一生懸命だけどそうそうそう思うとなんかそんな時間を一緒に共有できるっていうのは本当にね財産っていう。 この辺の地区っていうのは地元なの？そう地元です<笑>神奈川県川崎市の宮前区あっホ に, に地 元, 地元<笑>スタートはやっぱ地元っていうのも声かけやすかったっていうのも多分あそうあるんでしょうね<笑>でもまあ声をかけたのは、えっと、幼稚園の年少さんの時長女の時の年少さんのクラスのお友達とりあえず何かやりたいと思って<笑> 2番目出産して2ヶ月だったから動かないうちに もう連れてってっもうそれこそあの体験来てくれた人のままにお願いして2番目を<笑>で長女とその長女の友達たちを本当にあの教えられたらウィンウィンかなと思って<笑>お互いにダンスを教えるしその代わりをちょっと見てもらうとか。 そうでサークルとして、ね、値段設定もしてるからあの普通の習い事よりは全然安くで声をかけたら結構集まってくれて体験にはでまあすぐ5人おもう全員お友達入ってくれて、えー、でもでもうママになってからのお友達お幼稚園で初めて出会った年少さんのクラスのお友達そのメンバーがすごいよくてやっぱりそっからこう友達が友達を呼んでっていうのでその年少さんの他のクラスの もうすぐ入ってくれて、で、その子たちの初期メンバーってほとんど辞めてなくて。今、う、あ、ん、そ う,、ね、そう上が三年生なんだったけど。続いてる。そう、なんかその年少から知ってるから。<笑>友達でもありそう。友達でもあり。な、うんだけ ね, ね、そ う, そうで、ママたちもあったかくて。翔、うんうん、子さんも教えていらっしゃると思うんですけど、うん、他にも先生が来たりと か, か。そう。えっと、最初、え、どうしまあ、一クラス、火曜日一クラスしかなくて、水曜日。 ここを借りりててままた始めて2クラスになりましたで水曜日が増えて人が2クラスになりましたで一応3クラスで回していて、はいはい、最初はで私1人でやってたんだけど、えっと、じゃあ月曜日もやろうってなって、うん、近所さんの後輩がいて月曜日もやってほしいって言われて、うん、あやろうってなってスケジュールがねみんなもねそうそうそうでまあ月曜やりましただから月か水水で四4クラス持っていてなるほど。妊娠を機に 代行 の, の先生にお願いするようになってそなっそうで多分さんちゃんは本当に期間限定で、うんうん、あの3ヶ月やっていただいたんだけど、えっと、他に火曜日と月曜日に代行してくれてた先生をそのまんまもう本当にいい先生だから<笑>私も負担がだんだん大きくなってきて<笑>月間すいすいで、ねそうね、そう土曜日も始めたりと か, かしてたらあちょっと私持たないなとか。 さすがに。えねん ね、そうやってだんだん規模が広がってきて助けてもらいますすごいな、えー、そういうふうに、ね、してるんですってだから私ももしかしたらこれが地元岸和田なんですけど、うんうんうん、岸和田やったらもしかしたら。 声かかけてなんやややしやすかかったかもしれないですすすね安心はするそうそうそうすごい気遣いやから、うんうん、私も今の東京のね住まいの周りの人ようやく最近この子供が小学生になって小児になって、うんまあ、コロナもあったから仕方ないけど、うん、ようやくね周りのママとそのう<笑>ち来とけるそうそうそう<笑>しゃべりだしたんですよ引っ越してもう何で尋ねって感じですけど、えー、もうようやくしゃべりだしたので。うん そうかそうかそういう風にしていたんですね。ちょっと参考にさせていただきますわそれは。うん。一、うん、週間で何クラスあるんですか？で十二か、十、え、二、ー、もあるの？<笑>すごいね。<笑>こう節目には発表会みたいなのがあると思うんですけど、うん、どんなクラスがあるんですか？クラスの内容は。クラスの内容はゼロ歳児から二週年までの<笑>えっとビトルキッズっていう。ビトルキッズ。めっちゃ可愛 い, い。ゼロ歳ゼロ 歳, かゼロ歳というかもうなんかママ抱っこでも。<笑> いいから、えーえーそう、リトミックみたいな感じで、えー、そう月に2回だけやって、えーその、ちびちゃんたち、うちの一番末っ子もそこに入ってて、あそっか、あそっか、もう連れてレッスンしてるんだけど、その、リトルキッズちゃん、めっちゃ可愛かわいい、もう、癒しの、癒<笑>しのキッズちゃんと、あと、と幼稚園のクラスが三つ、あと、ジュニアクラス、小学生クラスがいくつかあって、小学生っていうのは、ち学年とかで分けたり 今低学年のの子たちが多いのか月曜日は低学年の子が多くて火曜日は、えっと、低学年、高学年とは分けずに、えっと、レベルでちょっと2つあなるほどでも所属してるのは1年生から3年生4年生かながかるかな、まあ、多くてなるほどで水曜日のヒップホップのクラスは始めた子たちのお兄ちゃんとかが入ってくれて1年生から6年生までの結構幅広い年齢のクラスが1つ。うん 立ち上げた時が今年少だった子どもたちが今ちょうど3年生になってるからやっぱり3年生ぐらいが一番多いのか な, な、ね、第一世代というか MLS の第一世代<笑>なんかさママもあママもあるあ と, あとママもえっと月に23回ここで。 えっと、ママエクササイズっていうクラスと、うん、ママダンスっていうクラスをやっていて、うんでまあ、今はママエクササイズが中心で、うんはいはい、それは子供ちゃん連れてきてももちろん。両親的なここでもう単発で<笑>もうあの急なキャンセルも大丈夫で、うん、もう単発払いで、うん、とか、はい、も今日雨だから行けませんとかもありで、うん、もう自由にこう。 気ままに参加できるようなクラスがそう一つ。ああ、やっぱあるんだ。お母たち踊ってないっていう動画もなんか。あ、そう。<笑>ったなんかイベント前に振り付けとかをやって、あの M L S のインストラクターの先生たちと一緒に出るとか。楽しいじゃん、まあ<笑>ね、ちょっとコロナで最近は実現できてないんだけれども、ね。そうだよね。難しいですよね。でも。 一応今年のクリスマス会で先生とママとまたコラボに踊れたなみたい な, あたいな<笑>目標ね。って、ね、いかそうは何があるか分かんない、ま、結構もうあのこう先月今月はリトルキッズちゃんはもう休校にしてて、えー、ちょっと怖いというか緊急、まあ、変に、うん、感染対策として、まあ、他のレギュラーのクラスは。 やってるんだけ自由にクラスかな、うん、1週間にされてて、お子さん3人もいてて、実際にそのレッスン中、お仕事中は、あのどういうふうにお子さんは預けてるんですかまず長女はもう3年生だから、うんえっと、基本的に私がいるレッスンには参加させてて、うん、だからもう勝手に学校から直接レッスン会場に。うんうん 来て来てでも三、ねうん、年, 年生だと、えー、あ, そう<笑>あとはね家だと全然だけどねそうそうしっかりしてるよまあそれで長女はクリア<笑>えっ、ー、と<笑> 2番目の男の子は週に2回レッスンには一緒に連れてく まあ、私が持ってるレッスンだったり、えー、と他の先生にお願いしてるレッスンにも受けてるから連れてきちゃう<笑><笑>受けないレッスンの時は幼稚園の預かり保育に6時までかか預かり保育が充実してるからそこに、えー、と預ける、はい、3番目はっちゃいよ、ねね、まだ2歳3ヶ月で<笑>昼間は幼児教室に週に2回。 あっそうそう、うん、と週に2回また別で一時保育にへ入け て, 入 て, 入て私はもう自分がダンスレッスン週一で行ってるんですけどその時は一時預かりますしたい。 先生ありがとう<笑>幼児教室と、えっと、一時保育とであとやっぱりレッスンが夕方から夜というか6時7時になっちゃうと一時保育がもう5時までで使えないのでばあばに<笑>そこはあはいばあばにお願いしてがう夜夕方だけの週に2回お願いして。 のお母さんなんだけど助かってますありがとうございます旦那さんも元気かない、えーえー、の旦 那, <笑>の旦那<笑>そうだよねいよねそうだよね同い年だよそうだからそのばあんちに預けた時預けましたってなった時にお迎えはパパが行ってくれてパパ協力ありがたいですよねそうありがたい、えーまあ、みんなで私とパパとばーばの協力と あととと一時保保育育預かり保育と、うん、もうみんなの力 で, で、ね、やっぱりねあの頼っていいんですよね周りは子供はなんかそのは、ね、地域のみんな家族のみんなで子育てをしてるっていうね、うん、雰囲気がまた実はいいですよね、うん、自分も楽になるし子供もねいろんな刺激がままあだけじゃなくてね、うん、いろんな大人から愛情を注いでもらえるので実はねこ う, こう気に病む時も私はあった、うんたが分かると思うんですけど。うん お願いするの申し訳ないなって思う時もたくさんあったんですけど、実際それをね。頼ってみるとね。うん、あの助けられることとか、子供にとってもいいことって実はあるんですよね。ほん本当そう。その年少から知ってる。立ち上げメンバーのほんとマたちにはすごい。お世話になってて。私は自転車で末っ子乗せて帰るんだけど、<笑>レッスン場所からえっと長女と長男は？ 2人で歩いいては帰れないからそうです、ねあの、車持ってるママが一緒に乗せて、えー、家の前まで送ってくれたりとかレッスンの入れ替わりのタイミングが、うん、末っ子の、えっと、一時保育のお迎えがかぶっちゃうから、うん、近くに住んでるママ友が、はいはいはい、末っ子のお迎えを行ってくれて一時保育の<笑>、まあ、保育士で本当、えー、素晴らしいですね。 なんか結構頑張って。ママもパパもコミュニケーション周りと取ってみるといい方すごい多いですよね。ね本当ドキドキするんだけど、うん、なんか周りの人に頼るので、うんね、いいですよねそう。なんかやっぱりでやっぱ幼稚園の時に知り合ってるからもうね。すでに34年は経ってて信頼関係もあるから、うんうん、うもう本当に。 うちもだからやっぱ息子が今やっぱ小学校2年生になって、うんうんうん、でスポーツをね結構習い事だったりやるんだけどやっぱこう試合がありますとか、うんうんうん、遠くに行かなきゃいけないという時にやっぱーパパとかその周りの人も、うんうんうん、え乗せてくよとかうちの子供を連れてくよってこ LINE くれたりするので、うんうん、あなんか私がビビってただけでみんな優しいなと思って、うん。<笑> それがねこうコミュニケーションを一生懸命とれると、うん、実はねこう助けられたり、うん、助けてあげようってなったりしますよねお、うん、仕事も多分子供を産んでなんかダンスをもう一回復帰したいなとか、うん、どうしようかなっていう人は、うん、あの現実化しやすいのかなっていうふうに意外と頼ってみたら大丈夫<笑>そうそう、ね、<笑>ところは、うん、ママってね同じ子育てしてるから苦労もわかるし。うん ね、なんか、うん、お互い聞いて、ね、方が多いですよね。うん、<笑>大丈夫、大丈夫っ、うん、て、そうだよね。<笑>